ビューティフルな1日が始まりまりしたね今日もありがとうストレッチでボディをほぐして健康な一日をお過ごしいただきましょうそして健康になって明日も明後日もずっと気持ちよくいられるようにいたしましょう<笑>ということで「愛してる大好きありがとう」の言葉をボディさんにね言い聞かせながら行う画期的なストレッチこの効果絶大でございます本当ですよはい本当ですよまあ一回試していただくとね分かると思います はい、ではですね、あのどうせ一二三四って声をかけるんだったら、あいしゅう大好きありがとうで四カウント。なので、それを二回言おうということで、このストレッチ出来上がりました。私、えー、こ, うこう、考案いたしました。私世界中に笑顔と元気とパンドマイムをお届けしております。スーパーパンドマイム伝道師のシスターひろみと申します。シスターって大きな声でいつでも呼んでください。せーの。いいです。はい、ありがとうございます。さあ、では、えっ、ー、と、今日ね、あ、一つ。 えー、といつも一か所、ね、あのストレッチをご説明させていただいておりますが今日、昨日ですね、じゃあ一つだけ説明させていただきます、今日はです、ねえっと昨日もものあもも裏ゆさやさんまで、もも裏、もも横ゆさやさんまで行きましたので、で今日は膝裏ぐいぐい、行きたいと思います。膝裏ぐいぐいお膝さんの裏ですねお膝さんの裏にですね、手をがっつり差し込みまして、でここをぐいぐい動かす、膝裏ぐいぐい。 まあ、足は置いていただいてぐいぐいぐいぐいぐいってほぐしていただきたいんですけどこれをちょっとこう指をもみながら膝裏を動かす膝裏さんねリンパさんがたくさん集まっている場所でございますからしっかりここをほぐしていただきたいと思いますで膝裏がブラブラが終わったら膝下ブラブラん違う膝裏ぐいぐいが終わったら膝下ブラブラというのに入りますはい、ではちょっと膝裏ぐいぐいだけご説明させていただきました 途中で出てててきますすのででやってみてくださいいいです、はい、では早速ストレッチの方入っていきましょうこれねぐいーっと流していきますのでえー、あはい花さん今日もご参加ありがとうございますはいではですねあのダーッと流していく、えー、っとストレッチでございますし、えー、さん声がけしていきますので次の動作の声がけを 前の動作の最後に声がけしていきますのでサクサク次に移っていくって感じはい、ではですねまずはビフォーアフターでございますビフォーアをチェックしてアフターをチェックすると違いがあってその違いがモチベーションを生みますモチベーションを生むと継続につながりますのでぜひビフォーをチェックしていきましょうはい、では両足をですね前に伸ばしていただいて長座ポジションで両方の手をを前前ににしてボディを前に うん、でここで手の位置がね今どのぐらいにあるかなっていうのを測ってくださいまあシスター今はですねちょっと土踏まずの目の辺りかな真ん中のたり背中の位置はこんな感じあとももの張りとか足裏フランスからももの張り具合背中の張り具合も覚えておいてください膝裏の隙間も今手のひら1枚分入る感じでございますそこも覚えておいてお膝の高さも左右差があるかもしれないけどそこも覚えておいてあともものね 丸み具合も覚えておいてください。今はね、丸っこい感じ、左右ともね。でもそれがね、あの終わった後にダランとなってきます。あつきたてのお餅みたいにダランとなってきますから、その辺もちょっと変化があるなっていうのを覚えておいていただければと思います。はい、では早速始めていきますよ。腰前屈のチェックをしてから始めていきます。では左足さんの上に右足さんを乗っけます。 右足さんの上に乗っけたら足指を横に開いて縦に振るところからいきますよ足指ぐいぐいからいきます愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントほぼ2回言うだけで次のパートに移っていきますが、えー、2セット必要の時はシスタがワンモアセットって言いますそしたら2エイトだと思ってくださいそれはねあの大体後半に出てきますのでその時やっていただければと思います声かけてきますので。 はは、「い、で行きましょう。」指を横に開いて縦に振る動きから足指ぐいぐい声出して笑顔でいきましょう。 愛してる大好き手足を握手手手足を握手します足の甲を持って足先ねじりせーの愛してる大好きありがとうボディを動かして愛してる大好き土踏まず下側を持って足首ねじりしてるありがとうボディを動かしてありがとうくるぶしを持って足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ありがとう足を回しますし肘を大きく、ありがとう。愛してる大好き、これボディも大きく使って反対回し、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で、足を取って、手を取って足振り。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、足だけ振り愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、左右愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスでこのふくらはぎさんを下に置きます、今右足さん左足さんのふくらはぎは後ろに置いてくださいで右足のふくらはぎさんに体重かけてほぐしますせーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、結界さんどうぞ。 愛してる大好きありがとう機械さん愛してる大好き内ももどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいお膝さんを立ててひっくり返します右足さんのふくらはぎ外側さん背の愛してる大好き体重ぐいぐいかける感じ愛してる大好きありがとうはい持ち上げますふくらはぎぐいぐい 愛してる大好きありがとう親指で押してくださいね膝下ゴリゴリせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿回りゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいもも裏ぐいぐいせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き内ももぐいぐい 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、外ももゆさゆさ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。膝裏ぐいぐい、愛してる、今日やった、ありがとう。今日やったとこ愛してる大好き。膝下ブラブラ、膝を持ち上げてブラブラせえの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっとずらして、下にずらして、ありがとう。 愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、この足を伸ばして、もも上、グいぐい、肘でも手でもいいですよ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で、つま先を膝内側、もも外グいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で、わンいとここつセット。 大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。はい、くるぶししごき、左足のくるぶしさんを右足に乗っけます。はい、つま先を膝の内側、せーの、愛してる、大好き、盛大にどうぞ。愛してる、大好き、盛大にどうぞ。うぞ愛してる、痛い、痛い。 はい、ではこの左足を置いて右足を後ろに畳んでマーメイド座りさんでございます横座りでございますね、はい、右足の腰骨のところをグンと落として動かすところせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンワイエイト愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き あーー骨盤転がし背筋を伸ばして左のお膝さんの外に左手右手をお尻っぺた骨盤を前と後ろせーの愛してる大好きありがとうせー大にどうぞ愛してる大好きありがとう大好きナイスえもう一回愛してる大好きワンワンセット愛してる大好き 骨盤背筋を伸ばして、骨盤ねじり、はい、右左手さんは左の腰の横右手さんは腰骨腰と肘肩回しますせーの愛してる大好き背筋を伸ばして愛してる大好きワモエイト、はい、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好きナイス、はい、では手を丸にしていいですお願いしますせーのいいですあのねこれで片足終了右足終了でございます はいでは両足を伸ばして片足のチェックでございますはい右手さんですぎゅーおーだいぶ行きましたほら背中の位置がだいぶ落ちた手もかかとの方まで行きましたよはい左手さんはどうですか左手さんはまだ土踏まずのちょっと下側で背中さんも丸、ま、あの高い位置ですねこれが右手さんこっち左手さんこっちうん。はいでは右のお膝の下のうんと隙間も減ってます も, もさんもね、広がっております。いいですということで形資料頑張りましたありがとうございますさあ水分タイムでございます水分とってくださいご自分のねボディに変化があったらねそのことなんかもお書きいただけたらなと思いますさあ今日の感じはどうでしょうか日々ねボディさん違うからね水分とってデトックスもしますようん今日もとってもいいですよいかがでしょうかあのね あの毎日体調がやっぱねちょっとずつ違うので日々の変化ビ差がございますビ差に気づいていくビ差に気づくとねあのあの故障とかを早く発見できますよなんかちょっと変だなっていうことですぐ気づきやすくなるのでそうするとあじゃあこれやっとこうとかねここは伸ばしとこうとかねここはよくほぐそうとかそういうことができるのでそういうことに気づいていくのもいいと思いますあは花さん伸びましたねとってもいいですいいですね、うん では左足さん、行っってて。みようううおー、はい、ありがとうございいいまます。さ、は、さ、い、んんもしでは、足左こんな感じ右手さんはこんな感じ。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 愛してる大好き。手と足握手。指を合わさった握手。足の甲を持ってつま先ねじりせーの。愛してる大好き。笑顔でどうぞ。愛してる大好き。土踏まず下顔を持って足先ねじり。愛してる大好き。ありがとう。愛してる。 大好きくるぶしさんを持って足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き縦振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き足首回しせーの愛してる大好きボディごと大きく盛大に、はい、愛してる大好き笑顔で反対回し愛してる大好きありがとう継続は力のない愛してる大好き手を離して足振り アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好き、サンユ遊、アイシェル大好きありがとう。アイシェルあれ、間違えた。足だけ振り、アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好き、横振り、アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好きありがとう。やってきました、チャレンジタイム。両方の背筋を伸ばしてボディを倒して両足をアップ。 背筋を伸ばして両手で押し振りせーのアイセル大好きありがとうアイセル大好きワンワーエイトアイセル大好きありがとうアイセル大好きはいではポーズチョいいですあ、はい、いいですねはいそしたらいいですポーズもご一緒にボディをちょっとねじる背筋を伸ばす腹筋使っております腹筋ちゃんはいナイスありがとう<笑>できましたこれもねだんだんできてくるから大丈夫ですよはい左足さんを下にして キュの塩もみからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き結界さんどうぞ愛してる大好き膝のちょっと上ですはい愛してる大好き内ももさんぐいぐいせーの愛してる大好き内もも全体愛してる大好きでお膝を立ててひっくり返しますひっくり返したら外側の 左のふくらはぎさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でどうぞ、左足さん立てて、ふくらはぎ、裏側さん、せーの、愛してる、大好き、親指でほぐせますよ、愛してる、大好き。 膝下ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝下、え、膝下か、ごめん、今膝下でした。はい、膝上背の、愛してる、間違えてもいいです。ありがとう。愛してる大好き、幼なまりぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、もも裏ぐい、ゆさゆさ、愛してる大好き、ありがとう。 ボディーごとを使ってね内ももゆさりさん愛してる大好きありがとうボディーで揺すってボディーで外がゆさりさん愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝下ぐいぐい愛してる大好き膝の裏ですよ愛してる大好き膝下ブラブラはい愛してる大好きありがとう手数字を伸ばしてまんまちょっとずらし愛してる大好きありがとう 愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きありがとう愛してる大好きももを伸ばしてもも上ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きつま先お膝、内側もも外ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してるここ痛いですありがとうンセせとここ根入りに大好きありがとう愛してる大好き ナイス。右足のくるぶしさんを乗っけてくるぶししごきつま先を膝内側。せーの。愛してる大好きありがとう。ボディを大きく使ってワンモア。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。ナイス。右足さんを置いて左さんを後ろ。マンウイド座り、はい。左の腰です。せーの。グッと落としてどうぞ。愛してる大好きありがとう。もも横ぐいぐい。愛してる大好き。ワンモア。えいっと。 はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好き背筋を伸ばしたら骨盤転がし右足さんのお膝の外に右手左手お尻さん後ろからいきましょうせーの愛してる大好き骨盤転がして愛してる大好きありがとうセット、愛してる大好きありがとうここを盛大にやってドナイス背筋を伸ばしたら右手右腰 はい左、右手は右腰の横左手は腰骨腰肘肩まじねじります骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう大好きあり和のット、愛してる大好きありがと う, <笑>がとう愛してる大好 き, 大好きナイスはいラスト骨盤、えー、両足骨盤転がしマットさんを畳む方は畳んでください座骨さんたちを守りますよ座骨さんたちの上の方ら足は肩幅さんです 背筋を伸ばしてボディ を, ボディを丸めるのと前に伸ばすのでせーの愛してる大好き盛大にどうぞ愛してる大好きワンモアセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスその場で骨盤転がしクイックせーの骨盤だけありがとう愛してる大好きありがとうワンモアありがとう 愛してる大好き。ナイス。では最後、いいです。ポーズで決めますよ。背筋を伸ばす。ボディを倒す。両足をアップ。片足伸ばす。はい、そしたら手を離して丸を作ります。ボディを鏡やあ、違う、えっ、ー、と、なんだ、えー、カメラ側に向けて。はい、では皆さんご一緒にいいです。ご紹介ください。せーないいでーす。 はい、ナイス、聞こえました。はい、ありがとうございます。はい、ご自分とみんなに拍手、ああ、頑張った、自分とみんなに拍手、背筋を伸ばす、ここね、腹ちゃん。はい、ありがとうございます。ナイス、腹筋ちゃんも鍛える素晴らしい仕組みになっております。はい、では両足を揃えていただいて、左足さんのチェックです。どうぞ。おお、だいぶ行きました。はい、皆さんどうでしょ ね、さ最初はの こ, のこのポジションでしたけど今ここです、はい、左あのお膝さんの裏も伸びてきましたももさんも伸びましたね横広になりましたよはいありがとうございますさあ皆さんのボディの変化いかがでしたでしょうかなんか変化があったらねコメントしていただければなと思いますああんありがとうございますいいね<笑>はい<笑>本当いつもありがとうございますボディの変化ございましたでしょうか さああの水分一つもとって、ね、デトックスですので、うん、ボディさんストレッチするとリンパさんが流れますの で, でリンパさんが流れるとデトックスで老廃物を排出させていただけることができますので、えー、お水をお飲みになってストレッチやってストレッチ後もお水をお飲みになってそしてお出しになりたくなったらすぐにお出しになれるところに行ってお出しください。はい、<笑>ということでさあではんのお口です。 はいさあ、いよいよ迫ってまいりました3月26日14時と18日土曜日あれもうすぐですよ今日木曜日だからえ金明日、明あさってですよシスターの「イーですビデオ上映会 v o l ーム1ひろみの日の字」これはですねシスターがパントマイムを習っていた時の 修行時代に終了公演を行いましてその講演のビデオが奇跡的に残っておりましてそのビデオをみんなで見ようという会でございます素晴らしい私の勇姿をご覧いただけれかと思いますえっ、ー、と場所は、えー、新宿新大久保スタジオエヴァ私のスタジオでやっております是非見にいらしてください私が学んだ、うんとうんと パントマイムの先生が並木孝夫先生と言いまして並木先生のコメントなんかもちょこっと入っております。きゃーびっくりですよ。は<笑>い、そちら楽しみにしていてください。はい、ではひろの日のうちはね、えーとえーと3月26日です。はい、ありがとうございます。お待ちしております皆様。はい、花さん伸びましたね。いいです、いいですよ。継続は力なり。はい、ありがとうございます。はい。 では、今日もね、この後、素晴らしいサ ー, サーセイ木曜日を、ね、お過ごしくださいまた明日ありますまた明日は金曜日同じ時間にありますえっと、あとその後のことについてはちょっとえっと、また明日計画スケジュール出しますので、えー、そしたら告知させていただきますはいということで今日も本当にありがとうございましたごきげんよう。Have a nice d a 用ハ a ナイ a デ t グレイトチュー d a y チャオ バ, バイバイ